子供に大人気のイソベ揚げレシピ乳卵小麦製品を使わないレシピなのでアレルギーのあるお子様も安心して食べられます葵の給食室まずお魚に下味をつけていきましょう今日はメカジキを使います。 メカズキはスーパーで売っている切り身の約3分の1の大きさが1、2歳児のお子様の量になります。半分の大きさが3、4、5歳児のお子様の量になります。そしたらここに塩コショウで下味をつけていきます。ここあまりつけすぎるとかなりしょっぱくなってしまいますので、本当に少量を振るような感じで気をつけて下味をつけていってください。 胡椒は本当に少量で大丈夫です。そしたらこれは10分ほど置いておきましょう。10分間置いてる間に衣を作っていきましょう。今日はね片栗粉を使っていきます。片栗粉の中にお水を溶いていきます。それから磯部揚げには欠かせない青のりをたっぷりと入れていきます。 ここにマヨドレを入れていきますマヨドレっていうのはこういった卵を使わないで作ってあるマヨネーズ風の調味料になるんですけれども卵を食べられない場合はこれで少し風味付けをしていきます普通にスーパーパでも売ってます。 卵を食べられるという方はこのマヨドレをマヨネーズに変えて作ってくださいマヨドレ入れると少しコクが出るのと若干とろみがつくので衣がつきやすくなりますそしたらこれはよく混ぜ合わせましょうちょっとね片栗粉が最初は硬いんですけど混ぜていけばよく混ざるので大丈夫です衣を混ぜ合わせるとこんな感じですね とろっとした感じになるのでこれをつけて揚げていきましょうそしたら油を温めていきましょう今日は170度で揚げていきます保育園は基本170度で揚げることが多いですね今油を温めている間に先ほど塩コショウを振った魚が少し水分が出てると思うのでキッチンペーパーで拭いておきます ここで水分取っておかないと今日衣でお水使ってますのでかなり油ハねが多くなりますなのでできるだけこの時点で水分は取っておきましょう衣の準備をしていきます片栗粉を少しまぶしていきましょうここでなぜ片栗粉をまぶすかというと少しここに粉を振っておくと青のりの衣がつきやすくなるのでそれで片栗粉をまぶしてます両面まんべんなくまぶしてください 170度の測り方です木製の菜箸を入れていただいて一呼吸を置いてから全体に泡が上がってきたらこれで揚げていきましょう片栗粉をつけたお魚を衣をまんべんなくつけていきます 2分ぐらい経ったら裏返して両面をよく開けていきましょう急速急速嬉しいな折ってても綺麗になりました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 他にちょっと言葉がが出てて、こないんですけどコクがあってやっぱり先ほどのマヨドレがすごくここで効いていてマヨドレの少し酸っぱい酸味が後から効いてくるので口にに入れた瞬間に爽やかな味味がししてすすごく美味しいです最近は保育園の中でもニュー卵小麦を使っていない保育園さんもたくさんあって磯辺揚げってすごく子供もに人気なんですけどなかなかそれを除去したものって難しいなと思ってたんですね。 そこでようやく美味しいレシピができたなと今回思ってるので本当に自信を持って皆さんにお勧めしますこれはアレルギーのお子様用に考えたレシピなんですけどもちろん小麦卵乳食べれる方も食べていただいても本当に美味しいレシピになってますなのでぜひ皆さんも作ってみてくださいこのチャンネルでは1人でも多くのパパやママのお力になりたいと思っています共有ボタンを使ってぜひお困りのお友達にも教えてあげてくださいこの